<笑>はい。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 横、が<笑>横が、そんなうるさい。ねえー、賢いや。はいはいはいはい。な、はいはいえーって言ってる。おいしいですね。はいまだありますよ。わかりました。はいはい、えー。賢い。怒らない。怒らないです。<笑>えないね。 わーは言ってたのに<笑>。まだでもゆいしんじの新米才スタッフがするとちょっとなんかちょっとおしそうな。顔ょっとおしそうな顔してんの。なん か, <笑>なんか怒りそうな顔。<笑>いつでもやったんそうみたいな<笑>、うん。なんか反応。大丈夫ですか。いいいいはいはいはい。はい。どうぞ。 あんたこいこいこいこ い, いしてはい変りますよ変りますよ向こうだ<笑>はいはいは い, はい、はい、<笑>初めて乗ってきたなんだびっくりしたわこいらなの？のいらないんですか て<笑>らないんですかやっっっっててもいいもうちょっと、ねはいいいいいいいやややこれらな<笑>なななな<笑>んすかかぱ置ゃううょくとの俺つ届届きそブーさ ん,、うんさん See、you、next.